はい、おはようございます。ラスカルでございます。今日はですね、めちゃくちゃテンションが上がっております。あ, あやっとだ。というのもですね、僕、辛いものが好きというか、もう猛虎タンメン仲本さんがめちゃめちゃ大好きで、このちょっと自粛になってからね、なかなか食べられなかったんですけれども、5月の14日から Uber Eats を始めまして、家にいても注文して食べれるようになりました。 で、今回はね、もう早速注文したので、商品をね、出していきたいと思います。よい し, し, しょと、はい、ということで今、今注文した商品がね、で揃いました。今回はね、すべてのメニューを購入させていただいたんですけれども。まず、こちらから蒙古タンメンが二つ。で、ここは北極ラーメンが二つ。で、こっちが味噌タンメンが二つですね。で、ちょっと今カメラに映ってないんだけど、蒙古丼、麻婆丼。 野菜丼と今回はねこのようなラインナップでお送りしたいと思いますでねこのラーメンの方なんだけど2種類選べてまあ茹で麺タイプもうすでに茹でてあるタイプと自分でね麺を茹でて作るタイプの2種類があるんでお好きな方をお選びくださいでちょっと今多分これセパレートになってるのかななんでちょっと見た目があれなんで先にね蓋とか全部外していきたいと思いますちょっと見えにくいね カメラ変更はい、ということでね、今全て準備が整いましたうまそうちょっと久々なんでね、我慢できないので早速食べちゃってもいいでしょうか、はあ、いただきますちょっと一回これよいしょ。ノーマルの毛糊タンメンでございますうん、久々 あ、あうまっっずと食べたかったか<笑>、うんうん、僕ねこう自粛入る前にはね週2ぐらいで仲本さん食べに行ってて。 大好きで、はあ、久々なんだよねうんこれと合わせてご飯ものもう子どんでございますうまそう見えるかなこんな感じでうまそううん うまいどんの方にはこのスープみたいに味噌ベースのね返したれは入っていないので意外にねタんパクっぽい味なんですけどこのねスープと一緒に飲んで食べるとまあうまいの店舗<笑>、ね、でもねセットで食べるとまあうまいよ<笑>、うん、やっぱり中本さんってなんかあの唯一無二って感じするよね 完食でございますこうね唐辛子が蓄積されてくるからだんだん辛くなるわはいこちらも完食でございますそしたらどうしようかなまあブレイクタイムじゃないですけどこの辛くない味噌タンメンをこんな感じでございますそしたらそれと合わせて野菜丼も いいね<笑>野菜丼はまあこんな感じさっきの、えー、マーボーあんがかかってないバージョンですねようんうまいやっぱりねあの麺がセパレートになってたから もちろんねそのまま店舗でいただく時よりは麺がねちょっとやわめにはなってるんですけど伸びてるって感じではなくて十分美味しいぐらいで止まっています届いてからすぐ食べる分にはこれで十分ですね、うん うん、はい完食、うん、はいこちらも完食でございます続いてはねこちら北極ラーメンですね一緒にこちらもいただいていきたいと思います、えー うめえ北極だ吸<笑><笑><笑>っちゃダメちょっとそしたらこちらの丼もうん まあ、ネットとかで買ったりするとどうしてもねあの冷凍とかする都合上お店とはちょっと違う味付けとか工夫をされているところが結構あってもちろん美味しいんですけれども店舗とはね若干異なるメニューとか味付けになっている場合が多いんですけどこういったデリバリーだとそのまんま使ってるスープとか麺を店舗で作ってくれて本当にそに店舗そのままの味で食べられるのでお店が大好きな人にはねたまんないサービスですよね。 いやうまい<笑>で。ただ僕ねあのお店に行くとほぼ毎回北極ラーメンのねえ辛さ10倍ってやつを食べてるんですけどこのデリバリーについては今現状ではその辛さ増しとかっていう対応はしてないみたいなので、まあね、辛さが足りないよっていう人は、まあ、自分でね唐辛子をかけたりして調整するといいと思います。 <笑>そしたら今日もそろそろこの子出動していきたいと思います一回これスープをあんにかけてこれをね食べて。 今この麺は食べ終わったんですけど具材のねこの豚バラとかは残してあるんでちょっとこっちにこんな感じで締めの一品に見えるかなあーうまいそれうまい これがうまくないわけないよね汗やばびっちょびちょなんだけど今新陳代謝が、ね、今爆上がりしてるうん今ホッキクの方は完食でございますそしたらとりあえずまた同じ順番でモコタンメンをまだ湯気立つもんな全然 ああああうん目覚めてる目覚めてくるすごい<笑>はいこちらも完食でございますそしたら次はこっちかな味噌タンメンで北極はラストで。 うん、あ、お腹いっぱい。<笑>うん、うん。あ、もうお腹いっぱい。美味しく食べれる限界でございます。ここが。これは蓋をして美味しく食べれるようになったら。 またゆっくりといただきたいと思います、はあごちそうさまでしたはいということで今ね中本さんのラーメン各種食べ終わりましたいやなかなかね最近は全くお店の方に向けてないので「中本さん食べたい!」みたいな欲がね無事解消することができました ただね、あの、麺ので具合だったりとか、あの、辛さを増したりとか、自分がね、お店で調整する、え、注文なんかはちょっとできないので、やっぱりね、外出ができるようになったら、また改めてお店でも食べに行きたいと思います。はい。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、お願いします。じゃあね。あ、お腹いっぱい。